発送時刻は十時二十五分です。阪神二レースのパドックをお送りします。では見ていただきましょう。一番。トップエンパイア増減なし。そうですね。うん、まあ一度使われたんですけど、まだ体がちょっと立派すぎるかなと思います。二番。 シゲルローニン味マイナスまた体重が減りましたけどもね、まあ、あの細くは見えませんけど前に元気がもう一つないですね3番ハトマークレディー増減なし、まあ、前がちょっとねだらっと歩いてるんで早く行ってくれよというような感じで、うん、元気が余ってる感じでねあの好感を持てます4番アンバーナイトマイナス8 うん、これもね、ちょっと丸々と太ってますね。マイナス8キロですけど、まだ歩きが重いですね。5番高野シェーブルプラス4。まあコロンとした体験なんですけどね、うんキビキビと歩けてますしね短いところ良さそうですね。6番シゲル平鈴マイナス4。そうですね、うん、まあ。 ちょっと全体的にね。あのあんまり大きな馬ではないですけど、迫力はありませんね。7番菊のブリリオプラス4。うん。体の方はね。かなりいいと思いますけどね。あとうるさい面が出てね。うん。ポ、うん、テンション高いかなと思います。8番サンライズムーブマイナス4。うん、筋肉がしっかりついてね。重心の低い歩き方しますよね。いいと思います。 9番アレッジマイナス2ああだいぶふっくらしてねあの筋肉は浮き出てますしねあのふくらはぎのあたりなんかなかなかいいですね10番ヒロチャンバーマイナス4ちょっと気持ちが散ってるというか集中しきれてないなと、うん、もう一つ元気さが欲しいですね11番流星プラス8、うん、体の張りがいいですね。ねの柔らかそうですね12番 ビシュトリアマイナス8うん、ちょっと踏み込みが硬い感じですね。13番、スーサン・ブルース、マイナス8うんこれももう一つ、なんかこ う, う、しっかり踏み込めてませんしね、うんもう一つですね14番、名勝オルソ、510。うーん と体つきが硬、うん、いですね、うん、アダツヤはいいんですけどね15番タガノビッター増減なしかなり敏感な馬ですね今はちょっと負け出してますけども、うん、メンタル面でと子供っぽいところありますねおしまいに16番メイカーズムービープラス6うん体重が戻りましたしねまあ 典型的な短距離系のあの体つきではないですけども、うん、よくできてるなという印象です。それでは推奨バーをお願いします。そうですね。まあ。九番アレッジ。それから。え三、ー、番ハトマークレディー、五番タガノシェーブル。それから八番サンライズムーブ。 あと十六番メイカーズムービー、あと十一番流星もお願いします。阪神二レースの推奨馬は九番、三番、五番、八番、十六番、十一番以上の六頭です。 阪神競馬場は2レース出走各馬の入場です3歳未勝利ダートの 1200m 出走の16頭をご紹介します1番トップエンパイア4 5 4キロ増減はありません松山晃平騎手5 6キロ2番茂るオ人が四百4 8 0ロマイナス中吉永信騎手5 4キロ 3番、ハトマー・クレディ4 0 0キロちょうどで増減はありません、酒井竜星騎手5 1キロ4番、アンバーナイト5 1 2キロマイナス8岡田義次騎手5 6キロ5番、タガノシエブル4 2 8キロプラス4北村雄一騎手5 6キロ6番、シゲル・ヒ四百三十4 3 6マイナス4加藤翔太騎手5 4キロ 7番、菊野ブリーヨ、504キロプラス4岩田康成、騎手54キロ8番、サンライズムーブ456キロマイナス4戸崎啓太、騎手56キロ9番、アレッジ470キロマイナス2中谷裕太、騎手56キロ10番、廣野チャンバー494キロマイナス4荻野キュアム騎手53キロ 11番、四百468キロプラス8古川義弘騎手56キロ12番、ビシュトリア454キロマイナス8柴田美咲騎手56キロ13番、スーサン・ブルース458キロマイナス8和田龍司騎手56キロ14番、メイシュオールソデビュー戦510キロ森一馬騎手56キロ 十五番高野ビッター五百四キロ増減だし岩崎翼騎55キロ。十六番メイカーズムービー四百四十キロプラス六松田大作騎手56キロ。二レースはダート千二百メートルで行われる三歳の未勝利戦です。発走までしばらくお待ちください。 しますよね 阪神競馬場第二レース三歳未勝利ダートの千二百メートル出走十六頭です。馬場入場のあたりで一旦青空が広がって日差しも出た阪神競馬場ですがレースに向かってまた雲が厚みを増してきました。日差しはまた隠れてしまっています。出走十六頭のゲートよりはスタンドから見て向こう上面の左手。 メーカーズムービーが最後です。16番ゲートに松田大作騎手とともに向かいます。収まりました。スタートしました。ばらついたスタートになりました。 先行争い内から3番ハートマークレディーダッシュがついて単独抜けました外からは15番タガノ・ウィッターこれを追っていきます内外離れて2頭の先行争いサガラック3番手の位置に7番のキクノブリリーをかわしていく16番のメイカースムービーその後5番手の位置10番ヒロノチャンバーがいてその後は13番スーサン・ブルース内からは5番タガノ・シェーブル3コーナーカーブあとは9番のアレッジ中段の後ろですその後に8番サンライスムーブ外からは11番のリュウセイ内には4番のアンバーナイト 後方から上がっていきます。12番のビッシュトリアその後2番シゲルローニンガチ、一番トップエンパイや二番進後方後ろから2番手、14番のメイショ オ, オルソ最後方6番シゲルヒラスツキ、三四コーナーの中間から4コーナーへと向かっています。前は3頭広がっていますが内から3番ハトマークレディリードはほとんどありません。15番タカノビッター、16番メイカーズムービー差を詰めて直線コースに入ります。前の3頭から三馬身遅れた4番手7番のキクノブリリオ。前の争いはハトバーコレディがまだ粘っていますが間から今度は十五番タカノビッター抜けました 切った2番手は3番ハトワークレディ、外から16番のメイカースムービー、ここでメイカースムービー2番手に上がってハトワークレディ3番手に後退、抜け出した15番、タガノ・ビッターは突き放している、リード4馬身、2番手16番、メイカースムービー、タガノ・ビッターゴリ、2着は16番のメイカースムービー、3着争い、最後接戦になって、ハトワークレディが粘るところに、外から9番のアレッジ、14番のメイショー・オルソが伸びてきていました。あとは13番のススーーブルース 15番のタガノビッター逃げたハトマークレディの直後から抜けました最後は後続を突き放しています岩崎翼選手同じピンクの帽子16番メイカーズムービー勝ち馬と同じ位置から伸びを見せて2着。 逃げたハトマークレディは三着粘り通せたか。一分十一秒九の勝ち時計。計ゴールまでの八百メートルは四十八秒八。六百メートルは三十七秒一でした。十五番高野ビッター岩崎翼騎手が圧勝。十六番のメイカースムービーが二着。三着から水和三番ハトマークレディーが粘りました。 あとは14番メイシュオールソ9番のアレッジ13番スーサン・ブルースといったところが続いていますダートの 1200m 戦15番のタガノビッター金車シの奇跡の3区が勝ちましたデビューから数えて4戦目の初勝利岩崎、つばさき氏とは初コンビでした 阪神二レースは一着十五番タガノビッター、二着十六番メイカーズムービー。三着三番ハトマークレディと発表されました。四着以降写真判定です。阪神二レース確定までお待ちください。阪神の時計が出るんですよね。いいね両馬場のダート十一秒九ということで。八枠二頭のワンツー、三着から水三番ハトマークレディなんとか持ちこたえていたようです。最小図です。二番人気、四番人気、一番人気の組み合わせです。 談笑15番 4.9 倍、枠八 8816.0 倍、馬連15番16番 11.0 倍、馬単15番16番 19.8 倍、三連服3番15番16番 13.7 倍、三連単15番16番3番 77.2 倍です。はいえー、ハトマックレディが飛ばししたところ、それでもは我慢して、うん ね、歯み取らせたら突き抜けました強かったですね、はい、確定までお待ちいただきましょう1着は15番「タガノビッター」2着16番「メーカーズムービー」3着3番「ハトマークレディ」勝ちタイム1分11秒9です払い戻し単勝15番490円枠連881600円馬連15番16番1100円馬単15番16番 千九百八十円。三連複、三番十五番十六番。千三百七十円。三連単、十五番十六番三番。七千七百二十円。副賞とワイドはご覧の通りです。勝ちました。タガノビッターは父金車さの奇跡。母ダンスティルドーン、三歳ボバです。二カップの、二カップタガノファームの生産、馬主は八木良治さん。岩崎翼騎手八勝目、立東牧浦光則厩舎六勝目です。